うちのも運動させますは い, はい先生は一日、はい、などうぞあとちょっとあのこれはしれおそらく背筋も伸びました<笑>まああの…飼い主さんたちにとっては直接関係ないんですけどもおそらくこれを見ている動物病院の先生たちからは称賛されること先生見てくださいこっからが中国僕はみんなを代表して言っときますけども、はいえー、太ったワンちゃん猫ちゃんの手術は大変えそうなんですか やっぱりもう脂肪が多いですからもう臓器を出す脂肪をのけてのけて。